この間のことなら僕好我們繼續一八話星に導かれた者たちが訪れたのは地球の衛星月元々地球の一部から誕生したとされる月は誕生以来どの星よりも間近で 地球の夜を見守り続けてきた夜の道しるべ最愛の妹との再会を願い仲間と共に月へと向かうテラかつてグラビティロスによって引き裂かれた姉妹の再会がさらなる悲劇の始まりとなることをこの時知る者は誰もいなかった第三話 が話了出撃前に今一度作戦を確認するこれより私たちが向かうのは地球の衛星「月だ私たちの目的はルナの指定した場所にプルートの解析した暗号を手が か, かりに接近しオリジナル1を確保奪還することだいいか目的はあくまで奪還だパイロットを月のスターチャイルドを殺してはならない なぜならリレイヤーと共に行動してきたため奴らに関する何らかの情報を持っているからだ奴らが太陽系に姿を現しオリジナル1を欲した手がかりを何としても手に入れなければならないすでに理解していると思うがリレイヤーはこの宇宙の消滅を目論む強敵だ奴らの暗躍に対し後手に回ることが地球圏。 引いては人類の生存権の消滅につながると思えいいなリレイヤーだの軍だの言っている場合ではない人類そのものの存亡をかけた作戦だということを忘れるなでなアステリズム 予定ポイントに到着しました現座標にて缶を固定待機します各機出撃してくださいまた月に戻ってきたんですね今度こそルナをこの手で掴むことができるのでしょうか以前のマスターのままでは不可能だったでしょうですがアステリズムに乗り 仲間と出会い、成長した今のマスターなら可能だと冬キは判断します<笑>ヨダカが褒めてくれるなんて珍しいですね冬キは客観的に評価しただけですヨダカ何でしょうマスター今回も頼りにさせてもらいますねではウキの全てをもってマスターの期待に応えましょう 次テラちゃん出てください期待コンディションオールグリーンステラギアアストライアテラいきますこの惨状は予想以上だな投入したクエーサーの数で勝るはずの軍が リレイヤーに一方的に押されているこんな戦場を作ってあの子の目的は何なのかしら何をしようにもこれじゃ非効率ねええ全くもってエレガントではありませんわ目で観測しなくても中域全体でこのような混沌に陥っていると容易に予想できるなどれ試しに軍の通信でも傍受してみるか そう、なんなんだあいつら作戦開始から間もないというのにすでに我が部隊の損耗率が3割やつら本当にテロリストなのか恐れるな恐怖心こそ最大の敵と思え訓練を思い出せテロリストを恐れるな敵が防衛線に突撃してきます防衛線持ちませんただ、ダメだもう持たない 助けてくれなるほど軍のシナリオではリレイヤーはテロリストになっているのか軍が一方的にやられているなんて分かりきっていたことだだからこその私たちスター・チャイルドでありステラギアだこんな状況でも軍はまだ作戦を続けるつもりなのかなブレソンオーダー長官 あの男が直接指揮する作戦だ特務が目的を果たすまで引くことはないだろうだが私たちにとってもこの状況はまずいなこれだけ戦場が広がっていては戦闘を避けて月に近づくのは困難だまとまって行動すれば目立って攻撃対象になる確率が上がるし分散すればかっこ撃破される可能性も上がるわ 少数声援の辛いところですわねハレーさん何かいい案ないこう情報局なりの画期的なアイディアとかさありませんそれに何ですか情報局なりの画期的なアイディアって何やら誤解しているようなのでこの際説明しますか情報局というのは秘密情報の収集や情報工作を行う部署です すみませんでしたとはいえこの場にいたところで状況が好転するとは限らないむしろ軍のクエーサーが減ったことで悪化する可能性すらあるなら強行突破の突撃ってわけねいいんじゃない弾の節約にもなるしもしもリレイヤーに捕捉されても。 トレインして政府軍のクエェサーになすりつければ戦闘を避けられますわねリアルで MPK をするってわけねあんた涼しい顔して考えることえぐいよねあら私たちにとってはエレガントな作戦だと思いませんか偷怪壮人很優雅トレイン MPK? モンスタープレイヤーキル 略して MPK オンラインゲーム用語の一つです大量のモンスターを誘導し他のプレイヤーになすりつけるなどして襲わせる行為ですオンラインゲーム上では推奨されない行為ですが現在ウキたちの置かれている状況では最適な作戦だと思われます目的のために他者を犠牲にする以上気乗りしないのがわかる。 だが現状では手段を選んでいる余裕も猶予もないのだそうですねそういえばテラルナちゃんからの暗号はまだ来ていません多分ですがある程度指定された座標の近くに行くと自動で次の暗号が発信されるんだと思います<音>この音残念ですが 救難信号のようです発信位置は1時の方向発信者はマスターの妹ではなく軍のクエーサーからの救援信号です構うな私私ちの目的はオリジナル1の奪還だ余計なものにかまけている余裕はないでですが目の前に救える命があるのなら救いの手を伸ばしたいその尊い気持ちは理解できますわ ですか軍と私たちはオリジナルワンを奪い合う敵同士なら妨害を目的とした罠という可能性も考えられますわたった一人の妹と顔も名前も知らないパイロットあんたにとって大切なのはどっちなわけそれはルナですけどなら割り切りなさい望むもの全てが手に入るほど この世界は甘くはないの2頭を追うものは1頭もえずってねそんなわけだからうまいこと折り合いをつけなさいはいこちら第四正体のアズール機体がシステムダウン中誰かキュー 私の話聞いてたの皆さんは先に行ってください。私は彼女を助けてから行きます。あテラあのバカこの任務の目的の半分はあんたのためだったのにどうするのサンいやもうエ、ええ、戦場で仲間を一人にするわけにはいかない。進路を変更テラを追うぞ 现在玩家的强度来说应该是一个人就可以扫全部了只是当然前提是要带补血技能啊月球附近咒域 損傷具合から見てパイロットが生存しているのは2機のみのようです。その機体は GT ロボのほう、人間を釣るつもりは、星が釣れたかブラックエネミーどうやら敵の罠にはめられたようですね。餌としての役目は果たしたんだ。見逃してくれるんだよな。ああ、約束だ。解放してやろう。 餌役ご苦労だったあく許せない落ち着いてくださいマスターマスターの怒りは理解できますですが現状は多勢に無勢優先すべきはこの状況を脱することです当期の演算予測では マスターだけであれば約 72% の確率でこの場からの離脱が可能ですならその方法は却下です彼女を助けに来たのに見捨てて逃げることなんてできませんからああルナだけじゃないこの手で掴んだ手は二度と離さないってあの日に決めましたからなんと傲慢で欲深い人でしょうか理想を成す力もないのに 掲げる理想は誰よりも高くそして欲深いですがそれでこそ陶器のマスターにふさわしいというもの陶器の全力をもってサポートしますテラン卑弥呼さんどうしてここに月に向かったんじゃないんですか言ったはずだよ菅の仲間は家族だって大切な家族を一人だけ置いていけないよ前期に通達 これよりあの機体の救援を行う。絶対に落とさせるな。バンカー知識。没有宝箱，你一个友军，然后友军还不能被击败。而且距离五格，他就是个摆明就是会被揍了，真是的。选择初级档位。一拉。 天和王主主 young 不起你听到这样有的歌为了他去了你就可以拒绝了。 ではエレガントに援護しますよ私に続け未熟な奴ね 打不到哦他不过来很好攻擊私は私はでい。攻那提升想想想想想想想想想想 ではおやめになりますかへえもうこんな時に意地悪を言うのはダメですよよだか安心してくださいあなたは私が必ず守りますからああの名前を教えてもらってもいいですか私はアズールっていいますテラです地球のスター・チャイルドのテラって言いますテラさん 私たちの旅は誰にも邪魔させませんは誰は誰もジャマスさんは何もジャマもももは 砍死你这个站位是就是为了夹击这个他哦因为属性的关系所以因为天河还砍的比较痛 到前面去好了姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 电子都会上升嗯，移动力四而已哦所他打不到这个是拿机枪的 私は私。誰の代わりでもないわ。支援するわ。見ていてください。指揮官。合流了。他有什么技能？轮盘。随机攻击力。然后还有可以帮忙补血。 に挑むか私に任せろレベルアップだこれはどうかなこの宇宙は私が守るんだから雙手線端金うん 喊不死对在这边带的你不够够够够够够够够够够够够够够够够够够 ちゃんに近づけてるといいんだけどな。アズール、行きます行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます一刀 得叫你属性不对这个攻击力多少？动力攻击五百一十六伊拉的攻击六百一十五真的就是属性的问题啊！ 一個拿机枪的拘几强哦、oh, ,SP 不足那就 行くよ上げていくよ行動を開始するオちろコーを開いする開始すは私は私誰の代わりでもないわ。 攻气提升这个鱼枪这其实都是多余的啊多打的没有差这一枪的伤害孔农海镜 好准备要清藏。一五一零啊对了。为什么不用必杀技勒 有用技能 s p 不足没差那一下这一下也是可以直接满血带走啊 終了目的達成ですマスターですが浮かない表情ですねどうされたのですか助けを求めたた人人はもう一人いたんです彼女は自らの保身のためとはいえマスターを罠にかけることにためらいはないようでしたそのような敵意あるものをマスターが気にする必要はありませんですが少なくとも マスターは救いを求める彼女を手を離すことはなかったそれでいいではないですか、ええ、そうですね。ヨダカの言う通りです。うぬぼれが過ぎていました m 万 a レベルアップレベルアップだ成長できた気がするわ 这个升子这个升子他不会增加 AP Master! 信号受信これはルナからです受信した暗号をアス你リ看你へ転送します看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你に看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你 少しの間ナビから外れるぞうん分かった解析お願いねでは私は旅獲したこの機体をアステリズムへと連れていきますくれぐれもその機体はお願いしますわ任せてください彼女とこの機体は私が責任を持ってアステリズムへと連れ帰りますこれで。 あいつについて何か分かればいいんだが待たせたな暗号の解析が完了した早っ秒じゃん少しの間と言ったはずだこの程度の暗号の解析に3分以上かかるようではアステリズムの管理者は務まらんよプルートさん暗号が示す座標はどこなんですかルナはどこにいるんですか そう急かすなだって早くしないとルナが南易 5.9 度統計 179.4 度これが月のスター・チャイルドが示した座標だこれって月の裏側だよねそうだダイダロスクレーターこの場所が月のスター・チャイルドに示された地だ 天嗯居然沒有こんばんは 呵<笑>呵天河好前面啊！我会觉得这个让提拉去打那个头阵提拉应该这个图拿机关提拉应该一回合就可以把他们两个全部清掉天河应该这样比较好了。 真和马朱里当哈雷好啦让哈雷出来玩一下好出级。 这一刀秒掉这一刀秒不掉。呃反击收他头就是要我看一下如果让他硬打是多少伤害。178, 那还应该撑得住。所以隔一隔让他反击不能。 啊算你去。我在吃你的饭你看。攻 私にけくなね行ぞメイトラー。<音>这成<音> 直接砍死啊这难得机会好重好慢。 两个房哇五十四欸敌人的等级很高。 没装好的 come picking o o r i u t e a g i a a s t a g i a こじゃあ一定 30%。血了這 等下一回有靠在一起的时候再来回好了。没得用没有技能可以用我 誰の代わりでもないわ任せなさい行きますよヨラカ私たちの道を切り開きます行こう 行動を開始するどこだ 结果他把所有人的所刃人都吸光这时候其实不太适合冲出去诶。这个冲出去的话可能我自己被反打成猪头嗯是吧这不太适合冲出去就在这边再等一会了那敌人后面这个他们可以打到同一个位置 行動を開始しますいいねん。 私たちの旅は誰にも邪魔させジ直接砍ェイドハンンンバーディジョーシーラー。あっパ值ォー倍は JP イ p 的公式大概ダーや。 那所以说其实你等级越高你的赚 JP 的效率会越差。因为你等级高你放 buff, 能够得到的经验值就比较少啦。啊不过自我 buff 就没差啦因为你一定是0等差嘛 ,0 等差就是固定 30S 30经验值。那30经验值就是 三十经验值就是那个六十这一批中心碎屑这个射程就是高他妈远 攻撃に入るわ提い啊一滴じい打一滴 行きますよヨダか私たちので天河は軌道を打つと軌道が軌道を打つと軌道を打つと軌道を打つと打这一下我让打米子来补最后一下好了那我就把它贴起来ではエレガントに私に続け れはなうイクイア 罪嗯没有升级。好就这样啦我们到这边我把 JP 画一下好了嗯 这里有一个移动力加一。看能不能一路点过去移动力加一。地球冲击这边的话是可以造成伤害同时又让自己的攻击力上升一阶。先点这条路好了。 太早点移动力加一你会让自己让队友追不上四百七百所以还1一千一啊后卫的后卫其实最主要的是那个 所谓最主要是它有范围治疗啦这个看起来是点不到范围攻击提升當然後它也变成 buff 机了背刺必中 不够强化者 看来是不够哎够哎恶物治疗很仇恨降低。 雷皮不足那提拉是可以换职业了这边前锋已经换下来了这边也可以换成后卫这手的话它有一个增幅驱动可以增加攻击力那换下来以后是变成范围攻击提升但是它没有沒有攻击力啊没有补血啊沒有 上也行啊是换成司令的话反而没有技能只剩太阳的技氧强化者也是没有技能只有治疗中完全没点这个也还没有学会技能 嗯好那大概就是这样。我们到这边。